今回のランキングは、2022年11月度に実施したタレント調査データを利用し、ランキング形式でまとめたもので、流行に敏感で消費動向の鍵を握る F1 層に着目。ジャニーズ事務所に所属しているタレントに焦点を当て、タレントパワーランキングで検証した。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 リンチェは月読み、1番、1番、何度の高いダンスに挑戦しており2022年の NHK 歌合戦 NHK 総合では、そのパフォーマンスに大きな反響が集まっ た, た平野のダンスのうまさには定評があり、ハスキーで特徴的な声も彼の魅力の一つ。 バラエティ番組での不思議発言や天然っぷりも話題になり、多くの視聴者を楽しませている。また、雑誌、ビビー、後段者、の高級イケメンランキングでは2連覇を果たし、殿堂入り。